発表時間は三十分です。それではマリーナさんを拍手でお迎えください。業務改善の面白さ、毎日更新されるビジュアルコンテンツの差分をわかりやすくするタイプのプロトタイプを作るまでというタイトルでお話しさせていただきます。はじめまして、中川マリナと申します。日本経済新聞社で日経ビジュアルデータのコンテンツ制作、 インフラ周りの改善などなどをやっています好きなことは自動化ですできるだけ機械に頑張ってもらうように工夫するのが好きですよろしくお願いします本日は下記4つの構成でお話しさせていただきます一つ目は日経ビジュアルデータの紹介二つ目はビジュアルデータのコンテンツの中でも定期的に更新されるコンテンツで起きている課題について紹介します 3つ目は、課題を解決するために差分検知のプロトタイプを作るにあたり、つまずいたこと、どうやって作ったかについて紹介します。最後に、導入した結果とまとめを紹介します。それでは、まずは日経ビジュアルデータについて紹介します。日経ビジュアルデータは、ニュースを分かりやすく伝えるために、グラフィックやビジュアルに特化したコンテンツ群です。 2020年はイフデザインアワードを獲得しました。日経ビジュアルデータでは、文章、図説、データ、イラスト、写真などなど、あらゆる表現を駆使して、ニュースをわかりやすく伝えることを使命としています。例えば、先日の参議院選挙では、選挙の翌日にはデータ分析コンテンツを出していました。こちらは選挙の結果から、 今回の選挙の特徴、歴代の選挙結果の比較、また、キーポイントだった選挙区はどこだったのか、という分析をビジュアルに報道しています。また、データ分析のような飲み物コンテンツだけではなく、ユーザー自身がデータを探してニュースをさらに深掘りできるようなツール系のコンテンツも制作しています。これは、 先日の参議院選挙コンテンツの政党得票率を自治体ごとにまとめたものです政策やデザインデータの収集集計を記者チームと協力しながら内政で行っています各政党ごとの得票率を集計し自治体ごとに見ることができるコンテンツです政党を選んでフォーカスするポイントを変えたり年代を変えたりこのように自分で データを探索できます新型コロナウイルス関連だと世界でどれくらいの人が感染しているのかを図示した新型コロナウイルス感染世界マップなども公開しています基本知識の解説もビジュアルな表現を使ってわかりやすく解説するコンテンツもあります V. データ日経ドットコムにアクセスしていただくと。最近リリースされたコンテンツを一覧で見ることができます。先ほど見ていただいたように、日経ビジュアルデータでは。直感的にわかりやすく、短時間で読めるコンテンツ。従来の報道表現を進化させる試み。ユーザーにとって役に立つコンテンツ。息の長いコンテンツ。既存の方法以外の。 コンテンツの流通方法とノウハウ を, こちらを日々探求しコンテンツ制作や新しい手法を模索していますこのようなコンテンツは記者・デザイナー・エンジニア三つの職種が連携しながら制作を行っています記者は伝えるべきことを担当しデザイナーは伝え方を担当しエンジニアは伝えるための仕組みづくりを担当します もう少し詳しく役割分担を明確にすると記者は記事コンテンツの内容やデータを整備しデザイナーはコンテンツの設計デザインを担当しエンジニアは配信の仕組みやユーザーからのインタラクション部分を含む作りを担当しますこのののように3つの職種が連携し合いい日々のコンテンテツ制作を行っています。 先ほど見せたコンテンツから分かるようにこのチームの場合データを扱う機会がどの職種も多いことがわかります日経ビジュアルデータのコンテンツや制作背景を紹介したところで本題の定期的に更新されるコンテンツでどういう課題が生まれたのかを紹介していきたいと思います定期的に更新されるコンテンツの 基本的な政策の流れについて紹介します。制作しているコンテンツの中でも定期的にデータを更新するページがあります昨年は特にワクチン接種がどの程度進んでいるのか感染者数はどれくらいかなど毎日の状況を知りたいニーズに応えるコンテンツに需要がありました例えばコロナワクチンチャートでは厚生労働省と首相官邸 内閣官房総合技術戦略室の発表をもとにデータを集計し記事として出していますこちらは特に人の健康や生命に関わる大事な情報であるためデータの間違いや表示の間違いは許されませんこの定期的に更新されるコンテンツは役割分担が明確に決まっています記者チームが担当する単位は 表示されるデータの収集や集計をスプレッドシート上に行う。データの内容の確認、本番反映を行う。最終的なリリース判断と内容に責任を持っています。こちらは CI を用いたデプロイフローとは異なるフローで本番に反映されています。今回のコンテンツは、 発表内容が更新されればページを更新するという体制を取っていました。このようにデータは基本的に毎日更新されその内容は記者が責任を持っています。一方エンジニア・デザイナーチームは定期更新コンテンツページの開発や改修を行いグラフの追加や削除などの改善を行います。 こちらでは、GitHub、では GitHub リリリソーーススををを管理し CI を用いいててリリ行っています例えば、ワクチンが始まった頃は高齢者がどれくらい接種済みになったのか県ごとに集計するなど時期と求められる情報に合わせて柔軟に今、ユーザーが見たいと思われるデータを提供できるようにしています。 この二つのチームの連携によってこのコンテンツは制作されていましたつまり記者チームとデータとデザイナーエンジニアチームの成果物が合わさるのは本番環境になってしまうのですここにおける問題は記者側で正しいデータに整形してスプレッドシート上で確認していたとしても実際にウェブページ上で正しく更新されているかはいちいちページにアクセスしてみないとわからないという状態でした 例えばこちらのページをウェブページ上にアクセスしてみたと想像してみてください。このデータをスプレートシートと見比べて間違いがないかを確認するわけです。画像だといまいち体験しにくいので現在のチャートで見る日本の接種状況コロナワクチンの動画を見ながらデータを確認する感覚を体験していただきたいと思います。ちなみにプレゼンで使っている画像は昨年のものであり現在のものとは異なります。こちらの 上部が、えー、記事となっております全国の接種状況と、えー、接種人数と接種率のグラフが表示されており1回目から3回目までどれくらいの人が接種完了したのかが分かるようになっています下に行くと現在は4回目接種を行っているタイミングなので4回目接種の状況のグラフが表示されています毎日どれぐらいの人が接種しているのか集計し表示を行っています 先ほど見ていただいたようにアクセスしてページを見てもどこが前回の値と異なる値なのかどう異なるのか差分が分かりにくい状態であるということが体験できたかなと思います例えば毎日更新されるデータだと記事の中の数字は正しく表示されているか今日の数字はグラフの中で更新されているかを確認する必要があります昨日遠くなる作業になるかと思います 数字以外にも大幅に回収したところは問題なく表示されているか、表記に問題がないかを確認しなければなりません。報道機関としては、データのチェックは厳しくする必要があるのですが、確認するポイントが多く、確認するポイントが何を変更したかによって異なることがわかります。特に、昨年はグラフの数が今よりも多く、 それに伴い確認する箇所が多いというのも難しいポイントでしたこの状態を見て以前定期的に変更箇所が分かるツールを導入した経験があったため改善ができないかディレクターに提案をしてみましたその時にですね衝撃的なコメントが来たのでちょっと読み上げさせていただきたいと思いますすごこういうのが欲しいなと思った時あります欲しい 変更前と変更後のキャプチャーをそれぞれ取ってクイックルックでカチカチ切り替えて人力差分チェックをしたりしていたというコメントが来たんですよ。でこれを見てメディフじゃないかと目でディフを見ているのかと私は思いましたこれはちょっとディレクターが辛いですねとで実際にですね皆さんにもメディフの難しさを体験していただくためにちょっと左と右でですねあの画像を用意してみました。これ えー、と2011年11月17日と、2021年11月16日のページでございます。ちょっとですね皆さん、少し時間取るので、これ、どこで差分あるか、ちょっと目でですね検出してもらえますか、どうでしょうね。はいで、ですねこれ、ヒントがありまして、ヒントは日付です。で、えー、とですね全部で13箇所あります。はいじゃあ、ちょっと皆さん、じっくり見ていただいたところで、見つけられましたでしょうか。 正解はこちらです。どうでしょうか、しかも、ですねこれ、ページの一部分にすぎません、これがたくさんある数字とグラフだと思うと、ちょっとめまいがしてきますよね、サイゼリヤの間違い探しと同じぐらい難しいですね、はいで。ここですね、皆さんにも体験していただいて分かったと思うんですが、コンピューターにこれが正しいかどうかは判断できません。最終的な判断は コンピューターではなく、記者が行い責任を持つことになります。それでも、せめて確認する箇所が明確になると、チェックが行いやすいのではないかと思いました。そこで、ビジュアルリグレーションテストを応用して、うまいこと仕組み化できないだろうかと考え、チャレンジしてみました。それでは、実際にコンテンツの差分検知のプロトタイプを作ってみた話をしようと思います。 トライ1ビジュアルリグレッションテストツールレグスーツでやってみました。レグスーツを簡単に説明すると GitHub と CI を用いてプルリクごとに差分を比較して表示する便利ツールですこのツールでは GitHub にプッシュしたブランチとマスターブランチを比較して差分を出してくれます流れとしては、 GitHub にプッシュすると CI でスクリーンショットを撮影し指定したフォルダに収めます。そのフォルダを r e g s u i t s で指定すると r e g s u i t s 側で指定した S3 に性的サイトとしてアップロードされます。それが完了すると GitHub のコメントに通知が飛びます。ブラウザ自動化ツールでスクリーンショットを撮影するコードは自分で書く必要がありますが、これ以降の DIF の生成や コメントの通知はレグスーツが自動でやってくれますまさしくこれが欲しかったがまとまったツールです通知はこのようにどれくらいのページが変更されたのかを見やすくしてくれます DIF がなければ DIF はないとコメントが自動で変更されますこの変更を受け入れるかどうかは人間の目で確認しないとマージできないというような制御も可能です This report を押すと このように指定した S3 にレポートが生成されます。とても便利ですね。差分の見せ方に関しても、差分に色付けする、四角で囲う、差分を並べる、差分を重ね合わせる、切り替えて見やすくするなど、5パターン用意されており、充実していることがわかります。しかし、こんなに便利なレグスーツですが、このプロジェクトでは利用できませんでした。 このページは、先ほども述べたように、2つのチームの成果物から成り立ちます。1つは GitHub で管理しているリソース、もう1つは記者チームがチェックしているスプレッドシートのデータです。このデータ自体は記者チームが責任を持って管理しています。GitHub や CI を通さず、記者の判断で反映できるような仕組みを現在採用しているため、 データ集計した結果が GitHub では管理されていませんでしたレグスーツでは GitHub で管理しているリソースの範囲内であればスクリーンショットを取得して差分を検知することができますが本番反映に反映されるデータ自体は反映されません本当に差分を比較したいのは今本番環境で表示されているものと過去本番環境で表示されたものです もう一つのポイントとしては、本当に使ってもらえるか実用性の懸念もありました。レポートの通知自体も GitHub のアカウントを持っていないと確認できず、記者チームにとっては不安になるし、確認のためだけに新しいツールを導入しても使ってもらえない可能性があります。GitHub から Slack に通知を飛ばすのも考えましたが、最大の難点は、Slack チャンネルから GitHub のプロリク、 レグスーツのページ、レグスーツの中までクリックして、ようやく差分がわかるところでした。本当にやりたいことは、差分をさっと見たいだけです。それに対して、4クリックの壁を越えることができるだろうかと思いました。よって、レグスーツでは実現できないという判断をしました。自分の頭の中では、この図のように、 どんな種種でもここだけ見ておけば良いという状態を作りたいと思いました。ワンクリックで確認できて、Slack に集約されて細かいところを見たければ画像をクリックすれば良い。これが理想形だなと思いました。そうなると、職場を問わず確認する箇所が明確になり、最終的な人間の判断の補助になるはずだと思ったのです。 ここれららのととから要件をままめてみました。記者チーム側がデータを更新するときに自動で前の状態と今の状態を、えー、っとその差分が表示できたといい職種を問わず誰もがその差分を確認することができる状態にして連絡手段にスラックを利用しているのでその結果がスラックにまとめられるといいですね。レグスーツで学んだことを活かしてサクッとプロトタイプを作ってみました。 具体的な実装に落とし込むと、この9ステップを踏めば良さそうです。それでは、1つずつステップごとに紹介していきたいと思います。まずは試しにミニミニプロトタイプを作ってみます。画像で差分を検出するなら、OpenCV が使えて、Web 画像をスクショするなら、Web 自動化ツールでスクショを撮りましょう。過去画像を保 存, 過去画像を保存するなら、S3 が良さそうです、という要件に位置するツールを探します。 ツール系で揃っていて、サクッと試すなら Python だなと思い、環境構築するのは面倒くさいので Google コラボラトリーを起動しました。思い立ってから Google コラボラトリーを起動するまで1分です。この手軽さが最高ですね。3時間ぐらいで簡単なプロトタイプを作成して、やりたいことが実現できそうという確信を得ました。次に実行方法を決めます。ミニミニプロトタイプだった Google コラボラトリーを使えればよかったのですが、 スケジュール定期実行が今の契約だとできなかったので、一旦 CI を使ってデータ整形と反映が終わる午後5時に実行することにしました。まずは一旦動かして使ってもらえるかどうかを試したかったので、このように設定しました。ちなみに Pro Plus だとスケジュール機能があるそうです。3段階目では比較画像を用意します。現在の本番環境のページの画像と S3 に保存した前回更新時に撮影したスクリーンショットをダウンロードしてきます。 CI でページのスクショはこのように設定しました。またここで動く注意点なんですけど、ここで動かずサーバーに日本語がフォン ト, あフォントが入ってないと、フォントが表示できず、文字の差分検知がうまくいかないので、もし試される方は気をつけてください。S3 からのダウンロードは、AWS s d k for p y t h o n を用いて画像のダウンロードを行いました。 あらかじめ用意しておいたキーとシークレットを読み込んでバケットと保存先を指定するだけでダウンロードできます次に画像を比較するために前と後の画像サイズを合わせます足りない長さは OpenCV で白色部分を追加して調整します OpenCV の機能を使ってどちらかのサイズが小さければ下に空白を入れてサイズ合わせをしました ようやく差分を検出する下準備ができたので変更前と変更後を比較して差分マスクを作ります。これも OpenCV の背景差分の検出する関数を使って2つの画像からマスクを作って保存します。ここでは2つの画像のみを対象としているのでヒストリーを2にしました。次にマスクは真っ黒でどこか差分か分からないので 差分をわかりやすくするために、元画像を暗くして差分マスクに重ね合わせ、差分を明確にします。現在スクショの、現在のスクショ明度を下げ、マスクで差分があるところだけを緑など目立つようにして。画像を重ね合わせ、出力します。最終的にスラックに投稿するのですが、スラックのアウトプット時には、変更後、変更前、差分という順番で、一枚の画像で出したいと考えました。 スラックの画像を1枚ずつ見るのはやはりつらいのでクリック数をできるだけ少なくし見るべき箇所をすぐに参照しやすくするためです例えば1枚ずつ出すとこんな感じになります正直比較しにいづらいですし見づらいですよねこれも OpenCV の機能を使って3つの画像を合成しますで差分があれば次回の比較用に作成したスクリーンショットを S3 にアップロードします これも POT3 を使ってアップロードできます。最後にいよいよスラックに投稿します。こちらとやっぱり比較してみると、3つの画像を出すよりも1枚にまとまっていた方が見やすいですね。クリックすると、このように画像を参照できます。いい感じです。左と中央を見比べたときに、どのポイントが変更されているかを一番右で分かるようになります。ちょっと皆さんに体験していただこうと思います。 メリフ間違い探し過去サポート付きですさあこちらにですねサポートをつけてみたんですけど、どうでしょうか、先ほどとは異なり、どこのポイントに着目すれば変更箇所が分かるのかが明確になったかと思います。スラックの投稿への実装方法は、ボットがテキストと画像を出力できるように SDK を使って作っていきます。スラック側で投稿用の権限をつけた API キーを発行する必要があります。 このように作りたい機能に対してすぐに試せる SDK があるのは本当に便利ですね。このプロトタイプを作ってみた結果をまとめると記者の方からのコメントとしては便利な仕組みをありがとうございますという声をいただきました。ディレクターやデザイナーからのコメントとしては明らかにおかしい箇所がないか簡単に判別できるのはありがたいです。特にデザイナーの視点だと データの桁数によってレイアウトが変わる要素があるので意図していないレイアウトになっていないか一目でわかるのが良いですとのことでした。しかし良さそうに見えても全部がうまくいっていたわけではありません。だんだんと見られなくなってしまったのです。その原因は、えっ、ー、と現在サークル CI で午後5時頃差分検知を実行していたのですが。 本当は記者チームがデータの更新を行い出す直前に差分を撮影しスラックに投稿した方が良いという反省がありました改善するなら AWS ラムダのに乗せ替え差分の検知画像の合成スラックの投稿が行えるとさらに良い改善ができそうでしたその他の改善ポイントとしては別のブラウザやモバイルサイズなどさまざまな画面パターンで検証できた方が安心感が高まる コンテンツ内の上部の文字が変更されて行数が変わると、すべに下にずれたと検出される場合があるという課題がありました。これもさらに改善するなら、グラフの画像の検出に特化して、グラフが描画されているクラスに絞ってスクリーンショットを撮影し、比較するという手法を使うと検出の精度が上がり、さらに便利になるのではないかと思いました。 パイソンを使ってやってみてよかったこととしては、やりたいことに対してツールが揃っていて、すぐに試すことができる快適さが最高ということです。画像処理もスラックも S3 もすでにツールが存在していて、インストールもすぐにできる、思い立ったときにはすぐに作れるという熱意を失わせない環境があるのが、とてもありがたいことだと思いました。日経ビジュアル制作チームは、 記者、デザイナー、エンジニアと3つの職種が協力しながらコンテンツを作成している社内では珍しいチームです。こんなに職種が異なると実は困っている、こんな業務をしているのだが時間がかかっているというのを伝達しにくい場合がありました。記者だといつもやっている同じ形式の確認作業をやっていて、デザイナーだと本番で確認するしかないのかなというちょっとした不安感を持っていたわけです。そこで なんか今困っていることが何なのかどうなったのか便利なのか聞いてもそれぞれの職種の想像の範囲内でしか返答できないんだなということを感じましたこうなったらいいなぁは困ってる本人からピンポイントになかなか来ないことを学びましたトライアンドエラーを繰り返してみて業務改善の面白いと思ったポイントは自分とは異なるバックグラウンドを持つ人の話を聞いてこういうことができたら便利ですよね こんな手段ありますよと提案できることでした話してみるともっと良い方法や仕組み作りができるのではないかと提案できることが分かりました想像力を働かせながら喜んでくれるかなと考えながらプロトタイプを作り様子を見て会話をしてさらに改善していく喜びがありましたユーザーに正確な情報を届けるのは報道機関としてのミッションではありますその前に一緒に働くチームメンバーが快適に働けるようになれば より良いコンテンツをユーザーに届けるのではないかと思っていますまとめですこのプレゼンで皆さんに持って帰っていただきたいことはチームの働き方をさらに快適にするための種が日々のコミュニケーションの中にあるかもということですチームメンバーやよく関わるチームの人とぜひお話ししてみてくださいそして見つかった課題を大好きな Python で解決してぜひ共有してください その知見が誰かの助けになり、そして課題を解決していく種になるはずです。最後に宣伝ですが、日本経済新聞社では、デザイナー、エンジニア、データサイエンティスト、さまざまな職種で募集しております。技術ブログを運営しているので、ぜひ見てみてください。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。何か質問がある人はスライドに書き込んでください。 質問ではないのですが、いくつかコメントがついております。はい、メリフ老眼のおじさんには厳しい職場。<笑>画像で分かりやすくていいですね。などのコメントがついております。ありがとうございます。時間がありますので、何かマリーナ様からも、あのマリーナさんからも補足事項があれば。補足事項ですね、はい。そうですね。 な, なかなかこうメディアってどうやってこう働いているのかっていうのは外に出ないかなと思うので、なんか働き方とかもしご質問などあればというところで質問が入りました。はい。チーム内連携の良さが素晴らしいと思いました。実際に記者さんなどとのやり取りの中で意見の相違困ったことなどありますか？ああそれはですねかなりなんでしょうね悩みどころだと思いますね。全然こうバックグラウンドが かなり違うのでこっちがこう普通に通じるでしょと思った言葉ですらそれ何ですかみたいなところでこうそこの説明から入らなきゃいけないというところはかなり難しいポイントだなと思っていますやっぱり翻訳するっていうこう気持ちが大事だなと思いますねありがとうございます、はい、もう一つ質問聞かせていただきます、はい、すごくいい仕組みだと思いました 1点気になったのですが差分が分かりやすすぎて逆に本来変わっていないといけない部分が変わっていない場合の確認がおろそかになりそうですがそこは何かか対策をししたのでしょうかあ間違いなくそそれはそうですねその差分検知も万能ではないのでちょっとこう1ピクセルずれただけでも、えー、っとミスです、ミスというか差分ありますみたいなところもあるのでちオオカミ少年的なところになってしまうのがとても難しいポイントでした。でもやっぱり 間違えちゃいけないところは特に数字の部分とかは絶対に間違えちゃいけないところなのでそれでも確認することはない確認しないことは絶対にないと思っていてあくまで補助補助補助というところですねでそこの数字の責任は、えー、っと記者の人が負うことになっているのでそういう決まりとなっております。ありががとうございいいまます。す。次のの質問いかせてててただきますスプレッドシートの値が間違っていても本売、本 本番公開されるまででかからないのでしょうかスプレッドシートの値は、ですねかなり、えー、と多くの人が関わっていて、ダブルチェックどころじゃなく、チェックをかなりしていますね、でえー、と 運, 営運用を回すにあたって、だんだん知見もたまってきていて、そういうミスが発生しないような、えー、と記者の中での仕組みも作られておりますありがとうございます。 でもう一つ行かせていただきます。はいえー、サイズ調整時に資料を埋めしたとき、その部分がディフとして検出されることはありますか。あ、そうですね。えーと、もちろんそこはディフとして検出されてしまいますね。で、そこがまあ、なんというか。 難しいポイントではあったのですが、まあ、大きく変わったということは、えっ、ー、とあ 縦, 縦の高さが変わったということはリフがあるということなので、注意して見るべきポイントですよ。というところではえっ、ー、と問題ないかなとは思っています。ありがとうございます。次の質問です。リモート勤務でしょうか？顔を合わせて仕事をしていないと、他の職種の人がどう仕事をしているのかわからなくて、改善提案しづらいと感じています。 はいあリモート勤務を基本的にやっておりますね、で、えー、っとコロナが始まった頃なんですけど、確かにその本当にこのスラックで名前は見るけど顔、顔、誰なんですかみたいな、アイコンで全てを識別しているような状態は結構続いていて、それはすごく課題に感じていました。 で, できるだけやっぱ人と会話をしないとわからないので私個人としては、えー、とできるだけチーム内で話せるような昼会という仕組みを作ってみたりとかあとはそのデスクの人記者を書いている人じゃなくてそれを編集する人は、えー、をちょっとこうチーム内に呼んでみて最近悩んでいることは何ですかとか。 あとは部長を呼んでみて最近って何に困ってるんですかとか未来はどういう感じで進める方針なんですかっていうのを気楽に後輩たちとも一緒にあの聞ける場を作ったりしていましたありがとうございます次の質問です弊社もパーシーでビジュアルリグレッションテストを導入し GitHub Actions で実行するようにしていますがエンジニア以外にも差分が見やすい をスラックに投稿するなどの仕組みを導入しているのが素晴らしいと思いました。すみません、コメントでした。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問行きます。業務改善のプロトタイプは自分で時間を作って業務外にやられましたか？それとも業務改善の時間として与え与えられた時間で業務内にやられましたか？はい、あこちらはもう業務内ですね。まあ、そういう。 課題を解決することもあの仕事のうちの一つですし、特にそのミッションとしてはその間違いをデータの間違いをしないとか、あの報道機関なのでその辺のチェックは十分にするようにという感じで上からちゃんと来ているので、まあ、そこもちゃんと時間として与えられてはおりました。ありがとうございます。次の質問です。ミニミニプロトタイプの発想がとてもいいと思いました。ミニミニプロトタイプは何個作りましたか。 ミミニミニプロトタイプはですね Google コラボラトリーにまとめていて、まあ、トータル的には1個なんですけど、まあ、徐々に徐々にレベルアップをしていってこれはできるかなあれはできるかなみたいなことをやっていますなんか先ほども紹介したと思うんですけど画像を1枚にまとめようとは実は最初思ってなくてこうやってみて3つ並んでみてこれを遠くから見て思ったんですよこれ記者の人が本当に3つを並べてみたときに 結局メディフと同じなんじゃないかと思って、で、じゃあ合成して三つ並べた方が絶対に見やすいよねということで改善していきました。ありがとうございます。他に質問ございませんでしょうか。はい、それではお時間になりましたので、マリーナさんのトークを終了します。発 表, 発表ありがとうございました。ありがとうございました。